クレヨンで茎を描くことで超簡単にできる朝顔の壁面飾りです朝顔の花や葉っぱの作り方はこちらの動画をご覧ください花も葉も作り方はとても簡単です四つ切り画用紙を縦長に4つに切ります黄緑色のクレヨンでぐにゃぐにゃと茎を描きます葉を 髪から外側にはみ出すように貼ります朝顔の花を貼り残りの葉っぱを間に貼り付けたら出来上がりですお好みの場所にお好みのレイアウトで飾ってお楽しみください